5月22日で5人での活動を終了し、長瀬角、高橋山の2人となる。同局は3月に行われた4月期改編説明会の中で番組について4月以降も継続すると発表。現状において番組終了する予定はないとしていた。しかし今月15日の放送で5月13日の放送をもって最終回となります。 と番組の終了を発表。土曜の昼の放送は5月13日で終了。その翌週、5月20日の夜8時から最終回ゴールデンスペシャルでございます。とレギュラー出演の劇団一人が発表し、メンバーの平野紫要は、この番組で新しい面を見出してもらった。と番組への感謝を述べていた。 この日の会見で、常務執行役員の福田博之氏は、発表されている通り13日が最終回、20日にゴールで2時間スペシャルを放送すると説明。それ以降についてのレギュラー枠をどうするかは当面は単発番組を放送するとした。当枠については当面は単発になりますのでその後に2人の番組がそのまま残るということは予定していませんとした。 番組の終了とメンバー脱退の関連について、福田氏は番組を続けるのも、閉じるのも、それぞれ理由がありますので、からたらどうだったかについては、何とも言えない、とコメント。現状放送でも配信でも評価していただいているので続けたい番組であったことは間違いないとした上で残った、長瀬高橋の2人での別番組の可能性については可能性はある。 何も決まっていないが、可能性はある、と説明した。キンプリはおととしの24時間テレビのメインパーソナリティを務め、現在はグループ初の冠番組、キングプスル、キンプルに出演している。騎士はザ・鉄腕・ダッシュ。レギュラー出演している。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。